猫や犬を飼っていて、まあ、必ず困るのが毛問題ですよね毛のないワンちゃん猫ちゃんの場合はいいんですがたくさんのワンちゃん猫ちゃん毛がふさふさでございますまあそれが魅力なんですけれどもクッションやお布団とかかソファについた毛どうしてますか私は重度の猫アレルギーもありますので毛はいつも綺麗になくしておきたいんですよね。 あの、ゴムのついた手袋みたいなちょっと高級品もあるかと思うんですが、私はちょっとお安くやりたいなと思う派なので、えー、今日は一つヒントを差し上げたいと思います。30年猫を飼っておりまして、重度の<笑>猫アレルギー、マスクはつけておいて、えー、いただきたいと思います。私もマスクさせていただきます。用意するものは、まあ、マスクと、そして、 100円ショップでも買えるゴム手袋ですね。これいつも使ってるものをあんまり綺麗じゃないんですけれども持ってきてみました。これだけです。今日のために毛をたくさんつけてくれていたうちの猫たちがたくさん毛をつけてくる。今日のためにです。よいつもは綺麗なんですよ。わーすごいですね。この毛を綺麗にします。見えますか まあ、ゴム手袋っていうのは、つまり、このクッションなどと、自分の手との間に摩擦を作ってくれるんですね。ですから、濡れた雑巾なんかでもいいんですが、この方がまあ、手軽ですよね。じゃあ、ちょっとやってみます。見えますかね。ほらもう一発でほら。全然、綺麗になっちゃうんですよね。ほーら、見てごらん。ほーら、見てごらん。 こんなに取れるんですよね。ほら、らもう十回ぐらいこすったでしょうか。それで綺麗になりました。こんなに取れましたよ。一発です。ついでにやっちゃおう。う二。いや。二三回でもう綺麗になるんですよね。 裏と表を使うとさらにいいかもしれませんよし、ここかな<笑>、うん、あとは洗濯はしますけどねも洗濯の回数だと減りそうですよねこのまま天日干ししたらいいですからねはいたった一分ぐらいの間にこんなに取れましたゴム手袋 すすごく使えますキャットタワーなんかもこれでこすればまあまあ綺麗になりますのでやってみてくださいチャンネル登録よろしくお願いします推進あとこれをですね猫の毛をこうやってゆっくりゆっくりゆっくりゆっく り, っくりふわふわですねゆっくり混ぜると混ぜるというか こうぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるしていくとですねこれポイントはゆっくりやることです急いじゃダメですでぐるぐるしていくと今こんな感じちょっとだけ力入れていきます できたできたこんなもんかなじゃあ毛玉ボールができましたこれであの猫が遊びますので遊んでみてください毛玉